の皆さんもよろしくお願いします。見えてますかね、これ、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。で、ちょっとオンラインの方、えっと、合図がですねあの、分からなくなるので、ちょっと丸やってくれないですか、分かってたら、丸を、丸のポーズやってほしいです、今。皆さん、ちょっと丸のポーズやってくれないですか。はい、はい、はい、はい、はい。それ、ちょっと随時、不明点あれば、大きく丸していただくかあの、声が本当に私のところ入ってこないんですね、皆さんの。 なのでちょっと大きめにサインいただくかっていう形で、えー、今日もたくさんしゃべるつもりなんですけれどもま あ, あのオンラインとオフラインの状態を合わせながらやって い, きた い, いければなと思ってるんですけどちょっと私たち初めての部分はあるので、えっところどころご迷惑をおかけするかもしれないのでちょっとその辺だけうまく、えー、オンラインのサポートのスタッフの方と、えーまあ、現場にいる人間とうまくちょっとやっていくっていうのをやっていければなと思っております。 はいじゃあやっていきますよそしたら3人ありがとうに、ね、来てくれてこ の, この世の中で大丈夫でした本当に大丈夫でなさそうなリアクションなんですけど<笑>であとこのやり取りがオンラインで見えてるのかなっていうのちょっと気になるんですけどもうこの3人と こ, うこっちで進めちゃいそうな人だからえっ北先生どうなの今やばくないそっちいや世間的にそんなに、うん ニュースでで騒いでることではないなとの動してるんですけどうんとかはなな、ねうん、もうこれ以上はまああんまりないだろうっていう。うん ではちょっとよくわからないですよね、はい。というわけでやっていこうと思うんですけど、あれ、俺は質問してくれんかった<笑><笑>、ね。なら。<笑>どうなどえー、あだいぶあの神経の数がくてな減った。へこむねー。帰りポスティングしながら帰ったら、そうしたらここからはもう。<笑><笑> あポスティングをやっているって感じなんかうん<笑>えっとね、今月から減りました。今月の本当にコロナ増えたあやっぱり、やっぱ反応するね、敏感に市場が。はいあのー、というわけで、ちょっとオープニングトークじゃないんですけど、非常時なんですよね、まあ一言で言っちゃうと。 でまあ我々、この拡大志向というか、まあ、これレネゲルクラブですから、今までやってきた、ですねいわゆるチラシとかホームページでうまくいったパターンをもう量産し続けていきながら、早く次に進みたいけど、やっぱ次に進む足かせがやっぱすごい起こるわけなんですね。であの最初に皆さん、もう一回考え方、絶対忘れてほしくないんですけど、3M ね。 マーケットメディアメッセージって3つあるけど、あのやっぱり絶対考えておかないといけないことは何なのかって言ったらいかにこの媒体とかメッセージやったとしても、マーケットのこの変遷には絶対勝てないってことを改めて思うよね、私たちって。だから北井先生のホームページすごいし、チラシで、山下さんのチラシですよね。苦笑いされてますけど、まあまあ、それあんまりこう深くツッコミはあえて し, し, しないでおこうと思ってますけれども。あのー そうなんですよ。逆にマーケットが下がってるときに何やっても全部下がるし、実際、じゃあこれホームページとかね、バイトの影響なのか、それともメッセージのクオリティなのかって言われて、絶対そうじゃないんですよね。だからやっぱこ う, こ う, こうなっていってるときは、この中でうまくいっていたことがもうここになってたら、どんだけ上がっても、こんだけの差は止めれないっていう、そういうことが実際やっぱ起こるわけなんですよね。うんで あのだから私の考え方ですけど今の時期はもうねほんまに申し訳ないけど賢く生きるしかないと思うんですよでこの塾で培ってきたマインドセットと大量行動と情熱とビジョンはぶっちゃけマーケットのこの下り坂ではぶっちゃけやっぱ通しないもう そ, れそれもやっぱ改めて思うところでもありまし私もやっぱり医療業界の中でマーケットでさせてもらうのでいや 再燃したねって言ってあのそれでやっぱり他 の, あの同じようなジャンル例えば学会とかねあのセミナーの人たちとかもやっぱもう世間全体が急にキャンセル30人申し込みにたとかキャンセル20件入りましたとかやっぱなるの で, でそこに何か我々のなんか努力不足があったのかだったりとかスキルで至らない点があったのかちょっとそうじゃないってことを分からないといけないですよ皆さん。だからね、この このマーケットの圧力に関しては自分の実力関係ないっていことを絶対勘違いしないでくださいね。実力じゃないですよ、これは。これはもう世の中全体の流れの中で縮小しつつあるんですね、消費が。人が物を買わない、外に出ないし行動しないっていう時期に何をやったとしてもうまくいきにくいっていう時期にまた日本は突入してしまいました。第3波じゃないのかって話が来てるんですね。 はい、であの今日はだからこの辺を、ね、やっぱ賢く戦略的にやっぱり生きるってやり方と今日、第3回は実はそのミッションディスカバリーという話もあるんですけどやっぱ最初に皆さんにやっぱ絶対分かっていただきたいことはこの辺の辺だから今までとどうやら環境が全く変わってしまった中で今やろうとしているんだなってことをしっかり合理的に考えられるっていうことをちょっと最初に伝えたいなと思ってるんですね。だから あのポスティングあるのはすごいいいことだと思うんですよけど何を思いながらポスティングするのかなんですねそこがすごく大事でポスティングしか知らないからポスティングするっていうのは実はあんまり良くなくてあのでもポスティングするなっていうわけじゃないけどでも今やってる戦略が将来自分の治療院が成長するためのものでやっぱりないといけないこれはやっぱり考えられることに今日の回が意味があるというふうに 私は思ってるわけ な, んです、ねなんであので、ー、マーケットメディアメッセージまあすごくあの私個人としてはすごくいい経験だと思ってますねだからさあのー、マーケットってこう市場のことでしょうだからこう市場ってでもあの普段ってやっぱこれ あのなん市場って概念に対して我々ってやっぱり実はウェブサイトでホームページ出したりとかチャーシューマイチャリ実はしてるわけなんですねで。そこには明らかにこういう限界値があるしでこの限界値が自分の将来の成長幅を実は決めてるわけなんですよね。で北先生もそう今から新宿でやっていくけどどこまで俺はこのマーケットで取れるのかってことも実は考える一手段になってくると思うし。 この1つのつ媒体でどこまでこの顧客数を集められるのかってことは成長を目指すのであれば絶対に意識しないといけないことであるとでなおかつじゃあマーケットがいっぱいにやってしまった時に次の頭あんのかがすごく大事なんですよね。とか今回みたいに下がりましたどんどんどんどんこのアッパーが下がってきた中でここにじゃあ今日私たちがいたとして何を考えどう実行するのかなんですよね。 ここがやっぱり、あのー、不況の中の生き抜く企業と、やっぱ不況に負けてしまう企業の差になると、私は思ってます。なんであ、戦略的でありたいですし、こうやって本当にリスクを負いながら来てくださってる3名様、そしてこの会場の、会場じゃない、<笑>オフラインのみんなって言ってますけれども、だ<笑>め<笑>だ、オフラインのみんなと全然つながってる気がしないです<笑>こっちでこっ、ね、こう3名と喋ってしまってるので、ちょっとやってくださいね。 みんなでってる言った